それでは今日の計算規制学1の授業を始めたいと思います。で、前回ですけれども、前回は主にこういった内容で授業を行いました。まあ、コンピュータの基本構成について紹介しまして、それから最後の方ではコンピュータの基本構成の中で特にそのメモリの配置と容量について、 メモリ容量の単位ですとか、それからバイトやワードといった単位について紹介をしました。で今日はそれに引き続きまして、その計算機上で の, その数値と数式の表現から進んでいきたいと思います。でまず、セクション 2.1、テキストのですね、セクション 2.1 の数値の表現から入ります。で えっと、テキストですとあの1 2ページですね、をあのお持ちの人はあの開いてください。で、えっと、ここではその、まあ、ビットやバイトやワードの概念が出てきますけれども、あのこれらについてはあの前回の授業であの説明しましたので、必要な人は、えー、復習をしておいてください。 っとこの1ワードを n ビットとして、ここからお話を進めていきます。それで、ここの説では、まず、この説は、この授業ではですね、その数の加減乗場などの基本的な演算というのがありますけれども、これをそのワード単位で考えることにします。考えるっていうのは、その計算の複雑さなどを考える際に、ワード単位で考えるということですね。で、この、 まあ、数値をです、ね、その計算機で、えー、と符号化する方法というのはあのいくつもありますけれどもあの基本的なアイディアというのはその数値とそれに対応する符号がちゃんと1対1対応が取れるように、まあ、符号化を行うというところがすべ、まあ、ての基本になっています。でまずその中でその整数の表記 ですね、この計算機上で の, その整数の表記から話していきたいと思います。で特にその今回はその2の歩数を使ったあの整数の表示ですとかそれからあの加減算について、えー、紹介していきます。で、えっと、整数の表記に関してはその現在あのほとんど全ての計算機では二進法で数をあの内部で数を表しております。で まあ、の歴史的にはですね、その二進法以外のその、あの、桁システムを使った計算機というのもありましたけれども、現在ではまあ二進法は基本だと思っていいと思います。えっ、ー、と、以後、あとこの授業では、その1ワードの単位をまあ32ビットとして、あの話を進めていきます。で、そこで、まずはその、そのビット列。 をですね、あのその与えられた整数にどのように対応づけるかというところからあの説明していきましょうでまず最初にその符号なし整数といいましてまああの符号のない、まあ、正の整数を考えるということにしますでここでそのスライドにこうこういう枠が現れておりますけれどもあのこれはあのこの正方形の箱があの32個横に並んだものと思ってください<笑> 一応右側から B0、B1、B2、B3 と名前について箱があってそこからまああと B4、B5 っていくんですけれどもここでは省略、記本省略しております一番左側が B の31という名前の箱になっていると思ってくださいでこれらのその BJ の箱ですねあの BJ の箱に0か1のいずれかが入るということで、まあ、あの別の言い方をするとこの BJ が0か1を表すと ということにしておきます。でそこでその例えば V というその整数が与えられたときに、まあ、この V をその、まあ、この01の並びで表すということになります と,、えーとまあ、あの定義式はここに書いてありますけれども、まあ、我々が受信数を扱うと同じようにその、まあ、右側からですねその順番に、えーとまあ、我々の受信数では1の位10の位100の位というふうに表す 位取りをしてますけれども、二進数の場合ですと、1の位、2の位、2の2乗の位、2の3乗の位というふうに位取りをしていくというのが、この符号な指数の表現の基本です。ということで、この符号な指数で、この整数を表しますと、一体そのどれくらいの大きさの数まで表せるかというのは、ここのスライドにありますけれども、 まず、まあ、2進数と10進数ともに、まあ、0から始まるわけですね。で、そこからずっと 1, 1ずつ数を大きくしていくと、最終的には、そのまあ、これ32ビットで、えっと、桁が32桁、2進の32桁ありますから、そう表せる最大の整数は2の32乗マイナス1ということになります。ここまででしょうか。まず この符 号, ない符号がないような二芯の整数の表現がまず一番の基本になります。でただその現実の計算ではですねその符号がない整数だけ扱っているとまあ不便なわけですねとりあえずお金の計算するにもあの収入やと支出があればあの収入は加算するにして支出は減算しますからそうするとまあやっぱり符号が 負の数も表せた方がいいなということになるわけですね。そうすると、まあ自然に、じゃあ符号付きの整数を考えましょうという話になるわけです。で、そこで、えっ、ー、と、使うものはですね、先ほどと符号な指定数の場合と同じで、その b の0から b の31まで32ビットの、その、まあ0、1の並びが並んだ数ですね。これを、で、まあ整数を表したいと。 ということで、まあ、これが表す数を V と置きますけれども、今回その符号付き整数では、その符号なし整数にどういう情報が加われるかというと、あの符号の情報が加わると。で符号が成果負可の情報を加えましょうということにします。でそこで、その符号の情報を、あのこの B の31という、その3一番左側ですね、あのビットを使って、符号を表すことにします。で、この、と、 この31番目の一番左の桁をですね符号ビットと呼ぶこともあります。でこの符号付き整数はですねその今 の, あの符号ビットによる表現のほかにあの2の歩数による表現というのもありますので今日はその両方をあの紹介していきます。 でまず、えーと、符号付き整数の例の最初の例として、その、まあ、符号ビットと、それから符号なし整数を使った表現を説明します。で、えーと、先ほども述べたように、この32ビットの中で、その、一番左の b の31を、まあ、符号が表す数とするわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、ここが、その、この定義式で言うと、 その0か1かでその符号が決まるわけなんですけれども一応この v の表現はマイナス1のえっ、ー、とべきが b の31の値になっておりますのでこの符号ビットが1ならば負の数0ならば正の数を表すというふうな決まりにしますでそしてえっ、ー、と残りの整 数, 数の部分は の b の0から b の30までの30ビット分でまあ符号な指定数で表すということで、えー、まあこのようにしてその、えー、と符号付きあ符号ビットを使ってその表すやり方があります。で一つそ の, あの定義 し, きゃいしておかなければならないのがあの0の符号ですね。 あのえー、と全部の B の0から B の30までが0ですと、まあ、この数は0を表すんですけれどもその際に、えー、と符号ビットを1にするか0にするかっていうそういうそのあの選択肢が生じてしまいますので、まあ、0の時はこの符号ビットを、まあえー、とこのプラスって か, か符号ビットを0にするということにします。 で、まあ、このようにして、その、符号ビットを使った、あの、符号付き整数を表しますと、えっ、ー、と、まあ、その、今、十進数でゼロマイナス一マイナス三二マイナス三とした時の、その、えっ、ー、と、二進数での表記をここに並べてみました。で、えっ、ー、と、見てみてもらってわかるように、あの、十進数で符の数になると、二進数では、えっ、ー、と、一番左側の桁が一になって、それから、あの、 絶対値はこの符号なし定数と同じようにこうだんだん増えていくという様素を取ることがわかります。で、この符号ビットを使った表現の長所は、まあ符号判点が容易であると。えー、すなわち、例えばマイナス、3度をマイナス3にしたければ、あの、B の31をまあ1にすれば、それで終わりなわけですね。もしくはその符の数を同じ絶対値の正の数に直したいときも同じように符号ビットだけ変わればいいと。 いうことになりますが、一方で、あの短所としてはその負の数の加算がやや面倒であると、これはあの減算をその組まなあのアルゴリズムというかプログラムを組む必要が出て生じるという短所があります。で、とこの短所がですね、そのなんで短所なのかよくわからないという人はちょっとこの先のあの2の補数表記をと聞いてみてください。 で、えっと、次の表現の仕方が、あの、2の歩数と呼ばれる表記なんですが、この2の歩数の表記を今までに学んだことのある人ってどのぐらいりますかこの授業以外で。あの、情報の講義とかではやってないですか聞いたことないうん、わかりました。じゃあ、えっと、いい機会ですやりましょう。で、えっと、これはですね、えっと、次のルールで、 あの数を定義すす。るものですと、まあ、n 与えられた n に対してマイナス n を作る手順なんですが、えっと、最初にまずその与えられた n のです、ね、ビット列をすべて反転します。で2番目に、えっと、1を加えるって書いてあるのはこの b0 ですね。b0 のところに1を加え加算するんですねで。そうしますと結果としてあの 表現される V の値というのはそのビット列を使うとあのここにある式のような形で表現されます。で、えー、っと、一応ですね、ちょっとわかりにくい人もいると思うので、あの、ちょっと例外で、例でやってみましょう。で、ここでは、あのまず1ワード5ビットとしまして、えー、っと、まあ、数値が4ビットプラス、符号1ビットっていう、あの、 まあ、構成なんですけれども、え、これでそのマイナス9を、あの、表すことにしましょう。で、最初に、えっと、マイナス9を、えっと、入れる、あの、計算する前に、その、プラス9を与えるわけですね。え、プラス9を与えます。え、これ、あの、ま、プラス9の二進表記は、これ見てわかると思いますけれども、えっと、8の位が1とは、それから1の位が1ですから、えっと、01001という表現になります。 で、次のステップで、その、各桁を、ビット反転というのは各桁をすべて、あの、1は0に、0は1に反転するわけですね。そうすると、えっ、ー、と、ここにありますように、10110という、えっ、ー、と、数、あのあ、そういう桁の表現になります。で、最後に、この二進の1の位に1を加えます。ですから、 ここの0のところに1を加えたら1になるというわけですね。この例 で, はそうですね。あともし他の例でこの1の位がもともと1であればここに1を加えると0になって1繰り上がるという桁上がりが生じるということになります。 で、えっ、ー、と、なんでその、こういう表現で、その、マイナス Q が表記できていることになるかっていうことですね。初めて聞く人はちょっと疑問かもしれませんけれども、実はこのやり方でマイナス Q を定義すると、この、あた、元々与えられた、その、括弧1のこのビット表現ですね。前9の表現と、それから、その、ここで得たその2の歩数表示であるマイナス Q の表現っていうの、この2つの数を加えると、 あのちょうど0になることに注意してください。とあの皆さんあの負の数、えーとまあ、あのこれまで代数なんかの授業やってて例えばあの整数の世界でその A が与えられたきにマイナス A っていうのはどういう数として定義されていたかってのを思い出すとその A と加えて A との和が0になるような数ということでマイナス A っていう数を定義していたと思うんですけれども これと同じようなことを2の個数というのは実現しているという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。えー、とまず今日の大きなトピックの一つは、この2の個数によるその負の整数の表現を余させてもらうというところです。